私、あの、女性セブンでね、はいはい、あの、橋田壽賀子さんのね、ねあの、安楽死に対してね、はいはい、反対ってことでね、その対談も出たんですけどね、はいはい、だけども橋田さんとお話しして、まあ、非常によく理解できることもあるし、うん、まあ、橋田さんだから、 っていうことも結構あるんですよね。はい、一般の方ではない、やっぱりあの人は男みたいに働いてきた人だから。はい、だから、その常に覚悟とか、うん、なんかこう腹くくり。で、ただね、あの、お読みになった方も多いと思うから申し上げいんだけど、橋田さんは安楽死を希望してるんじゃないんですよ。ああ、そうですか、はい。安楽死は最後のお守りとしてて。あ, あのね、ベクトルが違う。 生き抜きたい人なんですよな。なるほど。うん。生きて、生き抜きたくなくて、安楽死を求めてるのかとみんな思いがちだけども、そうじゃなくて、だから、あんなに、あの、パーソナルトレーナーについて、あの、必死に運動してたり、最後までがピンピンコロリと行きたい。ああ、そういうことですね。で、万が一行けなかった場合、 っていうことのお守りが欲しいっていうだけのことで。うん。だから、本当に行きたい。だって世界を旅して、だって未だにもうね、うん、あて船旅したりとかしてて、はい、ね。でもまた、綿鬼も書くんですっ、ね、て。あら。うん。お元気でしょ、ね、お元気でしょね91ですよ。すごいでしょだけどもね、思ったんですね。やっぱり、私も、 まあ、吉田さんもそうですよ。私も、世代的にお願いだけど、これからね、はい、年を重ねていって、気をつけなきゃいけないのは、はい、頑固になることですね。まあ、でも、頑固にはなりますよね<笑>。<笑><笑>だからね、橋田先生と対談しててもね、<笑>素敵な方なんですよ。だけどやっぱりね、年齢とともにね、こうね、余裕がなくなりますね。うん。 あのね、ブレないとはまたちょっと違くてね。あうあの、ブレないとはちょっと違くて。人の言うことは聞かないです、ね。<笑>そうですあの、堂々巡りになっていくっていうかね。<笑>それでもね、91日って大変柔軟な、やっぱり頭にいい方だと思うんですよ。すね、だけども、やっぱりそこでね、柔軟さは大事だなって、やっぱりね、<笑>自分でもすごく思いましたね。<笑><笑>ただ結構アンテナ、 貼ってますからね貼ってますねそれで本にこう影響していくるじゃないですかねさすがですよね、えー、というところでねお便り紹介したいと思います、はいはい、えー、ケイノンさんご相談したいのは熊本の実語との関係です 自信で家は大丈夫でしたが、あ、自信ありましたね、はい。祖母宅は倒壊したので解体し、いろいろ大変でした。小6の娘と夏休みに主人も含め家族3人で熊本へ帰省し、手伝ってきました。そしたら母に、遠くの親戚より近くの他人対、お前たちから何もしてもらってないし、親子の縁は切る。もう帰らんでよか。 と言われ。滞在中毎日文句を言われ、受験生の娘は実家では勉強できないので、塾の自習室を借りて一人で勉強しました。娘はもう熊本に行きたくない、ママだけ行ったら、というようになりました。母は私たちの家族の文句を目の前で言い、話すと否定的なことばかり。主人へ母は、もう縁は切らせてもらうので、何もしなくていいです、と言うし、何もかも関係がおかしくなりました。 母はもともと口が悪く、実家にいた頃は親子喧嘩が絶えず、否定的なことばかり言うので私はうんざりして大学で上京し、そのまま就職、結婚しました。親が高齢になったら熊本へ豆に帰り、サポートしてあげたいと考えていましたが、今のままでは難しい感じがします。関係を回復するのはやはり難しいのでしょうか。去年の夏、帰省して関係が悪化し、複雑な心境です。娘は中学受験、我が家は通塾せず、 まあ、塾には通わず、はい、自宅学習で勉強し、えー、本人も頑張っているので、今はそれに向けてサポートに徹しています。 っていうことですけどね。どはい、へえ、だってケイノンさんとこの人女性ですよね。だと奥さんで、はい。女性だったらこ の, のすぐ簡単に分かりそうなのに、やっぱり人のこと、自分のことは見えないですね。大体分かってほしい時に限って、そうやってね、あのー、反対のことでしょ。あ、もう結構です。とか。<笑>あ、いいです。やっておきますから。とかね<笑>はいはいはい、はい。うん。大変だったと聞いた、ね、でしょう。みんなそうじゃない。ね、なんでこの人は母になると見えなくなるんだろう。なるのケイノンさんだって絶対 あるはずだよねんーこんなの言ったら、だって恋愛とかだってそうじゃないのみんな。んんね、うん。お聞きの方だちそうじゃないですか。本当はそうしてほしいのに、いい。いらない。特に関係が近ければ近いほど、そういうふうに言いがちうう。うんで、ね。で、いうちに寂しければ寂しいほどそういうことみんな言うじゃな い, い, い, いだからみんな、はい、じゃ あ, あ、じゃあ本当にいいんだ。うんって言うとまた、またそれでまたはう、恨みが増加していく。から も, もっと悪くなっちゃう。<笑>だから、そんな人間の心理、 こう、ケイノンさん自体ちょっとフランケンシュタインになっちゃってないやばくないないのかなだってそれじゃ子供さんのことでも何でもご主人のことでもうまくいかなくなるね、これね、うん。人っていうのはね、人の口はね、あの、反対のことを言う方もが多いんですよ。で<笑>、ね、<笑>だいたい分かってほしい人にか、時に限って反対のことを言ってごねるんですよね。なるほどね。うん。はい、要は、寂しいのよね。うん、でいて、言葉を変換すれば、 一番大変な時にそばにいてくれなかったくせに、うん、っていうことでしょ。そういうことだと思う。他人はいろいろ手伝ってくれたのにってことですね。ねうん、いい時ばっかりされて、うん、余裕持ったら来て、うん、それでいて何が受験だ、うん、何だね。本当、ね、そうだと思い私は生きるか死ぬかだったんだよ。<笑>うん、ね。じゃあ慶イさんはこれ。 ああそうですかじゃあ親子のケンケえー、縁を切りますって言っちゃいけないっていうことですよねそう。だから私はいつもこういうのは全部民謡だと思いなさいっ て, 言って、うんはい、ね、うん、バカにするんじゃないよ、うん、だけどなんでもやった は, はいーはいーはいーッとちょっとつとかやつ言いながら<笑>ね心の中でですよ。 で、それで、だから、自分の中で変換して、チャピチカチャピチー、今のエハさんの言葉が、うん、そう。頭の中でなればいいわけですよ、ね。そうですよ。チャピチカそしたら、ど優しくなれるか。そう。うん、さしたら、ごめんね、んごめんね、本当にごめんなさいとこう言ってれば。ちょっとなんかこう、言ってあげた的なところが、ね。いんじゃないですか。ね。ね芸能さん。性格帰ってきたのに。はい、そ, うそうそうそう。そううちだって大変なのよ、両日もかかって。あそうそうあまあ、両, 両方通訳 両方通訳して<笑>なんかイヤホンかなんかし て, てそう<笑>この想像力がね、うん、橋田須賀子さんや私にね、あの、すごく大事な宝なんですね。<笑><笑>そういうことじゃないですかうそういうことだとだからね、こう、わかんないのね、うん、東大元暮らし。ね余裕がないかな。余裕がないんだな、というふうに思います。はい、では続きまして、はい、えハドリさん、はい。いつも元気をいただいています。 昨年の11月に母が亡くなりました。直前まで元気だったのに、雲真っ赤で突然倒れ、意識が戻ることなく2週間ほどで静かに旅立ちました。びっくりで急転直下とはまさにこのこと。入院してから今に至るまで家族中大変です。数日前は、 父方の親戚が亡くなり、ただでさえ気落ちしている父がもっと元気をなくしているのも心配です。でも私はどういうわけか明るい気持ちなんです。入院した時は心配で泣き、亡くなった時も泣きました。今もまた時々悲しく寂しいです。でもどこか穏やかな気持ちもあって心配はつきません。仕事のこと、お金のこと、家族のこと。今まで以上に心配が増え、 不安で寝られないこともあります。それなのに穏やかな気持ちになるなんて、私はどこかおかしくなってしまったのかと。でも江原さんの言葉に納得しました。今はいろいろ重なっているけれど、そういう時なんだと。これからまたいろいろ開けてくるから、始まりのドキドキもあるんじゃないかって。実は母と最後に交わした言葉は、あまり良いものではありませんでした。だから一度でも少しでも意識が戻ったら謝りたいと思っていたけど、叶わなかった。 許してくれてなくても、私が向こうに行ったらまた喧嘩したいなぁと。またのんきですが、取り留めもない話ですいません。これからも放送楽しみにしていますっていうことですけどね。まあ、あの、まずいるのは、はい、その急転直下とはまさにこのことって言うけど、人生は全てそうだと思いますよ。なるほど、うん。なんでも。だから、あの、そう思ってないことに問題だと思うん。また、いつでもあるや。 ねうんうん、また、あ、いつでも会えるやん。最後だと分かってる、ね。いたなら、ですよね。ねだから、そういうふうに、やっぱり思っていないといけないのと、あとね、どこか穏やかな気持ちはね、やっぱりそういうのって重なるときは重なるって言うけど、うん、節目っていうのがあってね。なるほど。うん、で、だから、そういったときってね、あの、よくありません。おめでたいことと、お悔やみって重なる。重なります、重なります。ね。結婚式と不幸とかね、はい。だけど、魂のことで言ったらば、まあ、別に、 不幸なことじゃなくて、いずれ帰ることだから、うんうんはい。ね。で、それで穏やかな気持ちになれるというのはね、どこかでね、うん、きっとね、あ、この人生き抜いたんだなっていうのが分かってるからですよ。うん。だから、そういう意味での、まあ、よく言えばキリがないけれど、はい、悔やみもないっていうところだと思うんですね。うん、だからそういう人生いいと思うのと、あとそれがね、まさに、その、お母さんの気持ちが伝わっている場合もあるんです。 なるほど。お母さんがいいんだよ、これで満足なんだよって言うと、なんか生きてる方もね、そうなんだ、はい。だから逆もあるんです。だから私よくね、うん、もう泣いてばっかりいると、うんまあね、亡くなった方がずっとね、うん、あの、うん、浄化できなくなっちゃうよ。うんうん って言うんですよ ね,、うんはい、すね。引きずられちゃう。うんうん、だから、そういうことで、だから私よく、うちの母は、成仏してますかとかってよく言われるときがある、あ、は、の、い、聞かれるときあるんですね。はい、だから、それあなたの心はどうですかって聞くんです、うん。うん。そこがやっぱり比例するんですよ。なるほど。だから、お互いに解き放っていかないと悲しみをね、はい、いけないのです、はい。私はやっぱり思うんですよね。はい、あの、近しい間に限って、なかなか分かりづらいじゃないですか。うん 分かりづらいあのね親切ってね他人のほうがしやすいんですよねわかります、ね、だからやっぱりあのー、どこかで子供はいつまでもお母さんでいてほしいんですよね、うん、お母さんでいくつになっても、はい、ねでいて親の方はそれだけ立派に育ってきてるから少しは分かってよっていう甘えが出てくるんですよね うん、だからあ、そこでの、こう、何、うん、て言うのかな、摩 擦, 摩擦だけど、私はやっぱり、今回来ている、他にもた、はい、お便りたくさん来てるんだけれども、時間がなくて全部紹介できなくて、はい、だけどもやっぱり、みんな共通してますね。共通してますね、うん。同じような悩みですね。同じような悩みなんですよ。だから、そういう意味ではね、皆さん、現実、ほら、若い、あの、子供の方の世代は今を、あの、子供さん育ててたりとかね、はい、余裕がないのもすごくわかるんだけど、 自分もいずれそこへ行くん、ね、くんんでですすよよねねたどり着それでいてやっぱりあの何、ー、て言うのかないい嫁いい娘に痛 い, いことを押し付けちゃうとこういう悩みになりますねなるほどね本当にその相手を愛してるのかっていうと自分を愛してるんですよねだから摩擦が出るんですよ本当に相手を愛してれば ああ、お母さん寂しいんだな、ごめんね、っていう余裕がある。だけど、ね、これで一緒に住まないと問題かしら。後々、ね、どう思われるかしら。お母さんとうまくやっていけるかしらって。だけど、家族みんなで一緒に住んで、その摩擦っていうのもね、あの、私はねうん、心育てのためには絶対に必要だと思う それで、やっぱり大人になっていく。それをしないと、みんなが子供のままになっちゃって、それで一番最初に今日話したみたいな、辛抱、我慢、協力、協調、力ない人間が出来上がってしまう ずしっとと来てる人多いと思い思ますよ、ね、に面倒なことは全部ね省いてくるというねそのあの良しとしてきたこの社会の問題で、うん、やはりね、うん、面倒なところでこそね、うん、大切なものを。うん